闇はは永遠に消えることはない夜空を飾る月さえも私は砕いてみせようおお君たちも戦うというのか何のためにかねこの世で最強なのは誰かを知るためになのか 命を懸けて戦うというのなら相手になってやらないでもないがその好奇心は君の最大のミステークだよ。 私はヴァンパイアハンター必ずやこの世の闇を全て消し去ってみせる という生き物は全くしたたかですこのたこのデミトリ様の出陣に関しての祝辞もあまりにも見やすいていてお伝えするにも値しません城下の唄にしても形ばかりのお粗末なものです人間はもう少し賢い生き物と思っていた服従することで得られる安らぎは人間にとってこの上ない幸福ではないのだ。<笑> デミトリ様が人間界に君臨し闇の住人には邪魔である太陽を奪ってたかな百年それをいまだに恨んでいるようですさらには今私の死をも望んでいるのだろう愛すべき友だよ人間は時は来た百年前に初めて教えられた敗北の味を 魔界にも味合わせることができる。魔界での敗北など、一時的なものにすぎません。デミトリ様の人間界で蓄えられた力の強大さは、新たな魔界の支配者の誕生を意味しております。事実は認めよう。過去、私は魔界に敗北し、この人間界に追放されてきた。しかし。 人間たちの温かい支援で全生命のうち最強の力を作り上げることができた魔界への復讐の日を迎えられたのも全ては皆のおかげ今宵いの祝福ありがたく受けたまわる フッもッフッフッフッフッフッフッフッフッフッ な, なものを飲むとわしらは精がつきすぎて四百年が眠れまいデミトリマキシモわしが生きている間にこの名を再び聞こうとはな奴は今もこの魔界の覇権を奪おうとしている非常に危険じゃやはりお嬢様に伝えておいた方がよかろうせっかくの婿選びのパーティーが台無しじゃな ところでお嬢様はどこじゃは退屈だと城下に降りられました。なにではこれは何のためのパーティーかわからんではないか。うん、血の毛が多すぎるからのお嬢様は。うん 前に入れたぞこれさえあれば間違いない今度はデミトリが勝つ<音声>誰だ魔界の門の神健常品森がな、スランド邪魔はさせん<音声> どうして服従することしか考えないのなぜデミトリという男を倒して王座を狙わない誇りをなくした男に生きてる価値はないわ。 書もらったったあとは人間界の許可書だね。 長は持ちまませんが決壊作業終わりましたよし警備を怠るんだダークストーカーを一匹も近寄らせるでないぞ諸君この作物を見てもらいたいと言っても我々は驚くこともないごく普通に食している作物である しかしいつからこんな貧弱なものが普通の食物になってしまったのか太陽なのだ人間界が頭上に太陽を見なくなって何年になろうかこの人間界で多くの魔族がその凶悪な力を堅持したため我々は光を奪われてしまっている太陽は我々に豊かな大地と明るい希望を与えてくれていたしかし 闇にのみ生きるダークストーカーたちは太陽を隠してしまったのだ人間が生きるには豊かな光が必要だこのままではこの野菜たちのように身も心も枯れ果てていくしかないのである犠牲を恐れていては未来を勝ち取ることはできんやはりこのチャンスを生かし戦いましょうデミトリー・マキシモフという最強のダークストーカーが魔界に戻った時ですな この木に人間界にはびこるダークストーカーたちの一層作戦を行うことの通達全て終わりましたよしたとえデミトリであろうとも魔界での戦いで5体満足ではいられまいそこをついて一気に追い落とす 皆で太陽光を取り戻そうではないか<笑><笑><笑><笑>何気持ち悪いこの街、マジ変な匂いがする。 猫ちゃんサインならライブのあとにしてくれ。まあ俺のパーフェクトなロックであんたが失神しなかったらの話だがな。あんたも闇の住人だろわかるよ、匂いで。闇の住人だってかっこよくダークストーカーと呼んでいくんだこの街おかしいよ。私気持ちが悪い。何か悪いことが起こるよ。 匂うんだよ匂う俺は別に匂わねえな気をつけた方がいい何かあるよ絶対町は今盛り上がってるみんな俺を待ってるんだ<音楽>大いに楽しませてやるそしてその世気を俺がいただく ギブアンドテイクってやつだこりゃ。<音声><音声><音声> たぜこれが嫌な匂いってやつかニンニクに銀の冗談かそんなものはとはかねえがゾンビの弱点も研究するやそれじゃ仕方ねえ焼かれる前に仕掛けさせてもらうぜ ワ戦国臭いダメなの<笑>おめえも鼻腐らしちまった方がいいぜ 魔への案内などいらん青ベリオールの居場所100年経とうと忘れはせん。いろんな男を見てきたけれどあなたもひ弱なろくでなしなのかしら何者だ魔界には退屈していたところなの少しは楽しませて<笑><笑> いい加減は望むところよ。 えた私の力無駄ではなかったのただ勝敗の興味は最初から存在しないのが残念だ勝者はすでに決まっているそれは私だいい腕をしてるわこんな楽しい戦いは久しぶりでも口数の多い男は嫌いよ 直ちに全てを待ち 後ろに火がつくはしっかり戦います。魔族の面よもしにならないようお嬢様 入り込んだ攻撃部隊を、いや、見ろ奴の城も襲われていると。お嬢様お戻りください を狙うまでは、ここさあ、危険ですひとまず後ろへ戻りましょう。 そうね いやにして15人もこのままでは一人残らず殺されてしまうぞこの村は死んだのじゃ<笑>この村は呪われたのだそうじゃ若い者だけでもこの村を捨てて逃げてくれそして生き延びてくれ逃げる場所などどこにもないこの世は闇の住人で溢れかえっているのです 勇敢なる若者たちよ、これから君たちが旅立つ場所よ、闇は存在しない、神は常に皆に温かい光を与え続けてくれるだろう。その光は、怯えや恐怖をすべて忘れさせてくれる。安らかに眠れ。哀れな死にと闇の住人との戦いに勝ち目がないことを分かっていたため、 その顔に死んだ胸さも残っていない勝ち目のない戦いでは我々に殺されるのを黙って待てとでも言うのですか何人の魔族を殺せばこの戦いは終わるというのだその答えが死者の顔に現れている皆疲れきっているのだ神父様もこの地を捨てて逃げることに賛成のようですね しかし今この地に多くの闇の住人が向かっているとの情報がありますどこにも逃げられないのですこの地に闇の住人はこんな辺境の地に何かあるとでも言うのか というのかあの子のなは何か気になる瞳をしておった我々は巡業で成り立っている旅の一座ですがある町にたどり着いた時その町の人間は全て闇の住人によって食い尽くされておりましたその中でただ一人生き残っていたのがあるのですその場に残していくのも不憫に思い一緒に連れて旅を続けていたのですがその頃から 闇の住人が頻繁に周りに現れだしたのですハニータがヤらの目的というのかあの子は普通の子ではありませんと言っても他はいないちょっとした力を持っているだけなのですちょっとした力そんなものであれば闇の住人も追ってこまい一つの町が崩壊しても生き延びていたのだ 闇の住人がその力や魂を奪おうと集まってくるだけの価値のある力なのだ。これ以上このことを隠すことは多くの人々に取り返しのつかない迷惑をかけてしまいます。神父様、我らはどうすればよいのでしょうか。ぜひ相談に乗ってください。 騙しだよなこれでイカサマ猛獣使いかい<笑>ねえこれ見てあすげえこれ本物だぜおいいただいちまおう盗むのかバレたら神父様に叱られるぞバレなきゃいいんだろ 分かってるな喋ったら痛い目に遭うぞこ、この野郎嘘だと思ってるな<笑>そうだよっとああもうやめてやろうようるさいお前は黙ってろ舐めたらどうなるか見せてやるだけだよ<笑> 旅の一座の旅一おいお前たち本当に見たんだろうなうんあいつだよ変な術を使うんだ絶対間違いない調べてみたが確かにあの一座の通った町がことごとく闇の住人に襲われているそいつがヤツらの目標なんだ保護を求めて教会に駆け込んだというのだなヤツらのせいで多くの人間が被害をこむった話し合いの余地はない 急がねば闇の住人がこの村に集中して攻めてくるぞそうだ一刻を争うすぐに最い殺すんだ待てまずは神父様と話そう状況は最悪だが我々人間同士が戦ってどうなる冷静になれもうやられるのを待つとはいいやなおい教会に行こう早くやっちまおうぜおおみんな待て冷静になるんだ 同じ空間に生きるから戦うのか魔族と人間お互いの存在を許さないどちらかが死に耐えるまで戦うのだろうそれは人の道として正しいまた魔族の生きる道としても正しい死を貪るのだこの世は 我々の平穏な暮らしのためにこの世はなぜたやすく狂う道を進むのか。 前たちの心は闇に包まれている。命をしければ直ちにここより立ちされ。撃て撃て私は闇を憎む。 闇の、闇の中人だまた私の体から闇が吹き出したか幼いよ、お前の年では今なぜ人間同士の惨劇が行われているかはわかるまい仕方ないのだ この騒ぎを収め命を救うのが私の役目だ。より多くの命をな許せ。やはり私にはできん。まだこの世の憂いを理解できないものの命を奪うことだと。神父君そいつは全てを理解している。 その目には感情の光がないこの目は死体の目と同じだこいつは死を理解できないのではない目の前の死に揺り動かされる程度の感情など捨てているのだこの子の持つ力が多くの惨劇を生むその中をこれまで生きてきた結果なのだろう哀れな哀れか いや、これは単に甘えにすぎんこの世を生き抜く価値のない人間の生きざまだなな何をなさいます<タッ>おっ この子の子目に怒りが怒れる心は存在するまだ生きていく世紀は失っていないのだなならば逃げることなく生き抜くことだ闇の住人の目ああ私の体に流れる半分の血は忌まわしき闇の血だ闇の血はこの世を狂った心で埋め尽くそうとしているしかし私は残り半分の血で 必ず闇に打ち勝ってみせる人間なんてみんな弱い人は無理と言うだが私は必ず闇に打ち勝ってみせるできっこないそんなこと絶対にできっこない ンパイアハンド必ずやこの世の闇を全て消し去ってみせる。 y o u c r y そう食らうと永遠の命を得られるとまことのことか<笑>それも今はでは早速食らうとするかうん 闇を憎む者いや者たちかしら女が一人で来るとはいい同京だしかし我らをなめてもらっては困る女一人先ほど言ったはずですここに来たのは闇を憎む者たちと。 ザコはもういいよどこにいるんだいお前たちの親玉はおざけ<笑><笑>こんな戦いさっさと終わりにしなきゃね<笑><笑><笑> 大地は光によって作られたはずだいつ闇は生み出されてしまったら研ぎ澄まされた闇の繊維は死の香りに包まれる明日をも知れぬ命の灯火に己の死に顔を照らし出すの闇には死が溢れている秘蔵感など存在しない 切り裂かれた体より吹き出る血は新たな自由を楽しむかのように光の中を踊り来る人は闇を恐れ闇より逃げ延びるためにたやすく理性を吐き捨てる同じ空間に生きるから戦うのか魔族と人間お互いの存在を許さないどちらかが死に耐えるまで戦うのだろう 血をるんだこ の, 世は闇の住人の目。ああ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 これは一人の仕業ね、強い男、一人の仕業闇の住人退治、万歳ええ、今は見てきましたそうですか、この町のダークストーカーズもすでに倒した者がいるのですねええ、確かにそちら様に闇の住人の退治を依頼はしましたが、何分も片付いてしまいまして ですのでお代を支払うわけにはそんな<笑>こちらもやってもいない仕事の報酬の話をするつもりはありませんただ兄さん、お教え願えませんかその男はどんな男でしたかそうですな大きな剣を持ちその肩からまた大きな呪図を下げていました術僧侶ああ<笑><笑> もの静かな男ですさすがお坊様だけに無償で戦っていただけましたこのことが我々にとっては一番の喜びでいや闇の住人がいなくなったことがもちろん最大の喜びなのですがね<笑><笑>まあまあお待ちなさい仕事はなくなったが今夜はもう遅いいいや <笑>でどうですこの平穏になった町でゆっくりしていっては闇の住人が居座っていたおかげで町には一人も女がいないどうだろうしばらくこの町にとどまってはいかがかなそうだ夜はまだまだ危ない今夜は一緒に楽しくやろうではないか<笑>ご遠慮いたします わき乙女にとってこの町は今も十分危険を感じます失礼女、ケガしたくなかったらおとなしく言うこと聞け所詮女の力だと男の足元にも及ばんのださあ、まずは中で酒でもついてもらおうか<笑>どうしようもない男たちレイレイ、あとはお願い いい加減にしなよこっちは闇の住人を倒し損ねて力が有り余ってんだから<音声>にー は, <音声><音声>はいはい分かってるって ちょっと懲らしめるだけって言うんでしょ<笑> もういつも私が肉体労働なんだからこれでか弱い私でもこの町に宿泊できるわか弱いねクソ女よくも<笑>あ失礼人間にもダークストーカーズに劣らない卑しい部分がある限り闇を絶やすことは難しい こんなものではないのだこんな魂の抜け殻の鎧などにもう何の興味のかけらもわかん。 私が欲するのは陽気漂い、自らも血を求める鎧や武器なのだ。聞けば、まとう者を食い尽くす禁断の鎧があるという、私の目にはもうその闇の鎧しか映らん。オーナー、例の男が町の入り口に到着したとの連絡が入りました。そうか。<笑> 手厚いもてなし忘れるな。<笑>おお、見ろ面白い出し物じゃ。わしはおおとこに二十行こう。わしを負けに三十、勝ちに五十、負けに百。<笑> 闇 の, 剣だ 闇, の剣だ闇の力だ闇の力だって の住人だオーナーややつは闇の住人です力を試そうと戦いをけしかけていて助かりましたすぐ守衛を集めて仕留めさせます待てまこと闇の住人であれば。 人間ごときがたとえ千人より集まってもかなうわけはあるまい。この男は闇を狩る狩人としてこの町に現れた。余計な詮索などしなければ問題もあるまい。我々は雇い、奴は雇われたのだ。しかしまさか闇の者だったとはな。いい剣だ。 お噂は金が、ね、誰も倒せぬという闇の者と互角のいやそれ以上の力を持つ男闇の力に人間など歯が立つはずもないのに<笑>雑談はお嫌いのようででは本題に入りましょう。 この町に入る峠に凶悪な闇の住人が陣取っておりまして我々は困り果てておりましたこの世には神も仏もないものかと思っていましたところ闇の狩人とヴァンパイアハンターなる仕事人がいるとかぜひとも我々もその正義の使者にお助け願おうと連絡を取らせていただいた次第です 報酬などいらんこれまた噂通りしかし我々凡人には金は必要峠の鬼の噂で客足が遠のいてしまっていましたこれでこの町もより一層栄えるでしょう北の峠だな場所だけ分かればいいお待ちを恐れ入ります 表から変えられるのはお控えいただきたい。ここの客人が驚いてしまいます。先ほど申しましたように鬼には皆怯えていますので闇の狩人と重宝がられても、所詮は人の世の光の中では生きてはいけない。 この街の光が狂っているのかそれとも、私の求める光が狂っているのかお前はここまでにした方が良い。私のくだらぬ生き方につきあって、命を危険にさらすこともないだろう。くだらない生き方。 町に着いたのか、うん。まだ山の中ではないかなぜ止まるここらは闇の住人の出る峠ではないか急げすぐ馬を走らせろよくご存知で噂によればここはまさに闇の住人の住む場所陽気漂う峠よだからじゃ急げ早く立ち去ろう 我々もそうしたいところは同じ早く町の賭博にて皆様に遊んでいただきたいところですがせっかくの峠道一つ人助けに手を貸してもらえんか人助けこの峠は町に客人を運ぶには欠かせぬ道この峠を安全に通るには消さなければならぬ邪魔者がおる まさかお前たち闇の住人を倒すというのか無理だ、早よ、逃げよう峠の鬼の首には大した報奨金がかけられている金のため、いや、町のためにここは人肌脱いでもバチ当たるまい。やつは血をコなン。どうにも手助け願わるとこちらも困るでな。お前たちあくるっているああああこいつらは狂っている あ, あ, あ, あ ササバ出せろ<笑>後ろか。 この鎧だこの鎧を持ち帰れば大金が手に入る抜かるなよ 欲しいだと太平と言われる戦のない時代に衰強なものがおるしかしそのようなものがおるゆえ我は多くの血を浴びることができるのだそしてそした血は強いのか我は強き者をこに我はこの刃とともに強き者に丈夫の夢を与えるものなり な, なんだそいつは。 この者は先に我に求めたものなり我と共に多くの首を買い長きの年月ル々と屍を積み上げた強者なり小奴よりそしたちは強いのかならば我をくれてやん共に地獄を味わおうぞ と申す強き者はこの剣を奪いこの鎧をはぎ取ってみせいに<笑><笑><笑><笑><笑><笑>るいにるいまさかそのテーブの腕でこの鎧を干していたのか飛んだ生マクラムのお供 よ, よ聞いたいいや聞いたいな<笑> <笑>もっと血を吸わせろハハハハッ ように鎧が欲しいだと太平のようにり虚なものもいるものだっておらずそんなこと誰も言っておらん。上手いところがよいこの鎧を。やややややうん闇の剣ではないか。<笑> 鎧が欲しいのではないな我が魂を奪いに来たかそっちが欲しいのは魂かさてどちらが剣の杖と消えることになるか戦おうぞそして共に存分に戒り血を浴びようぞ汚れた血など浴びる気はない全てを消し去ってくれる、えー 初やみの者愉快じゃ愉快じゃの 消し っ, って見せる僕らはこの男は何を言ったのだなぜやれも力を持つ者が闇を消すなどと言うのだ理解的に 何者だ拙者は力を求め己を惑わす鎧に手を出してしまった愚か者である措置の多大なる決意に鬼の鎧は混乱し一時呪縛が緩んだのだ<笑>闇の力を持つ者が闇の根絶を願う それは己の存在をも否定することにはならぬか自決は自命への裏切り生き続けなければならぬ道の矛盾はあえて話すまでもないただこの体より流れ出る血を見て喜びすら感じてしまう汚れた血を全て吹き出ろとできればその剣にてとどめを願いたいほどだ このくだらぬ血を消し去ってくれ。哀れな男よ、闇への憎しみを己の体に完全にわんらんとは。だが死ぬるたやすさを嫌い、今まで戦ってきたお主の生き様を無駄にするではない。 お主の生き様は、迷える純粋な魂の道。その探求は、もはやお主だけの問題ではとどまっておらぬようだな。生き抜いてみせてくれ、闇にも惑わされぬ人の道を示してくれ、闇に惑わされぬ人の道か。夢なのかもしれんな。<笑> 夢で終わらせないでほしい。その夢は、我々が見失った道なのだ、我々のな 地獄を作り出し殺戮に狂気を覚え出す闇の鎧とは長き歴史の中作り上げられた醜いからなのだ哀れなる真理鎧か狩人の喧嘩どちらかが手に入る作戦大成功ですついについに手に入れたぞハハハハハハ こここれれだ、だここそ闇の鎧うわ<笑><笑>